こんにちはサムですシャドです今は山梨県の大月市っていうところにいます、はい、でさっき昼ご飯を食べてね、はい、眠いっす、はい、で、あのー、<笑>この前大雪だったので昨日、ね、昨日でしたっけとりあえず、うんえー、こちらね東京はあまり雪なかったんですけど、うんうん、こちらだったら雪がこんなにいっぱいです はい、皆さんに見せましょうじゃんちゃちゃーんあもう入ってるこんなに投げるなよ<笑>やると思ったね来る時雪がいっぱいあったからドキドキしてたけど、うん、もう完全に溶けちゃってるから安心したはい、うん 久しぶり見たって感じ去年ね東京だったら雪ね降らなかったから降らなかったもんね去年なんか2年ぶりって感じでうん ロコメントは楽しいか 転びそう、怖い。<笑><笑>ちょいよ感想はわぁ、<笑>信じられるおお。お前、お前、ぶっ殺すぞ。 楽しい<笑>いや、もう子供やんいったる作れるかなあ、作れるかもしれないでも、あなたがいっるま作るためになんか必要なものないと 確かにいやめんどくさいやめる？景<笑>色いいねうん寒い意外と寒い昼暖かかったのにね。うん Okay. あ感想は楽しかったでも寒い意外と寒い、うん、なんか去年雪触ったうん去年今日雪降らなかったから、うんうん、だよね、うん、じゃあ自販機に行って温かい飲み物の買いに行こううん人がいるけど大丈夫 そうだね、あの鳥の名前がかんないんだけど湖によくいる鳥が運転中にいきなり屋根に止まって暴れてそうそうそうそうそうがわかんないんだけど、湖によくいる鳥が、うん、運転中にっていうそうそうそうそうそうそうそ、ねはいまあ、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう 行ってなくてよかったわ、うん、なんで飛んでくるんだろうね何でない、ね、見な の, の行いが悪いのかしら狙ってきたと思う、うん、<笑>狙ってきた<笑>、うん、なぜ分、ね、<笑>からない、うん、結構クレイジーな感じだったまあ後続者がいなくてよかったわ、うんうんはいうん、初めてよこんな経験ねびっくりした、ね、皆さん、うん